おはようございます、パンちゃん。パンちゃん、なでなで最近。よくされるね。少し慣れてきたね。そして、喜ぶね。パンちゃん。パンちゃん、パンちゃん。パンちゃん、パンちゃん、パンちゃん。 こっちらポリポリいってるよ。<笑> んくんおひげさ白と黒があってかわいいそうだなここらへん黒いおひげだよ以前いただいた腹巻き腹巻きうちの母がホックに変えてくれましたホックねほらほ、ね、らほら あの手と足の間がこれより短いだろう、うん、これの長さより短いだろうか ら, あ<笑>だろうからちょっとずつ慣らしますあの幅がね、うん、あのいっぱいいっぱいにしちゃうと、うん、なんていうのう長さが長すぎるから、うん、ここをねここと、うん、ここをこうやったりできる来た時に。 長かかかっったたたたらこここうううういいうにににに、にでできるようにうここにはホークつけけ な, いでなってやったんだけどど、まあ、その位置が大丈夫かどうかを着た後に確認、うん、着せた後後せね確認してくださいっ。ててて、あえて、あえて、はい、を背中にに乗せらられたたトイレに行っししまう人でした<笑>あええええ、 でやってみようね、はい、じゃんくんなんか落ち着いてるときでやってみようかなまあ、寝てるときに布団代わりにこうやってかけてるわけだから、うん、ちょうどいいよね、うん、は い,、はいはいはい、い, いはいはいはい、こういい子であの、ちょっとふはいはいはいこうとか、みんなにしたりとかしてるときにやってみようかな、はい なれまししょう腹んんんん腹巻き<笑>じゃんくん腹巻ききよいでよんん、はい い, うんうん、いで。で どういんじゃないんだどうですからいい、ね、ちょっと難しいのはあの 足, 足がさっきこう足の内側になかなかいかなくて。うん 手, 手の脇の下と足の付け根の間に収まっていてくれる、うん、のがちょっと難しいかなとねっ、うん、って体柔らかかったりするのでなんかシュルッ と, っとまあ寝る時に ね, う, ねうまくいったらホックを止めるとじゃなかったら上に毛布代わりにすると、うん、そんな感じです Hi, Penguin.